手間取らせよ。 っ初乗り料金700円かしこまりましたそれでは出発いたします さんすみません、患者さんですかえでしたらご遠慮ください。衛生的に問題がありますので、こいつは警察の後輩で、本 o だ。俺にハルカの事故を知らせてくれたのがこいつだ。な本 n だ。あんたのことは、伊達さんからよく聞いている。h a r どういう状況だ ?ICU にいる。 とても会える状態じゃない腰と肩を骨折して出血もあるが一番深刻なのは頭だ強く打って意識がない重体だな何があったひき逃げだ無茶な運転してたチンピラが偶然居合わせた沢村遥を引いて今もそのまま逃げているひき逃げ大丈夫かキリュウ いや今は何も考えられないだろうなけどこの話にはまだ続きがあるなんだと来てくれお前に見せたいものがある。 れだうん事故に遭った時車が突っ込んでくるのを見た遥が自分のことはお構いなしに体を張って守ったものがある何 この子が…はるかのまさかいやまさかじゃない名前はハルトだ つまりこの子ははるかの子だまさかそんな名字が同じってだけじゃない自分の体を張って守ったんだそれは自分の子だからこそなら父親は この子の子父親は誰なんだわからんわからないそういうものがわかる持ち物は何もなかったんだ彼女が持っていた携帯は壊れてて今中のデータが取り出せないか調べているそれにハルカがいつから鎌倉町に来てたのかもわかってないそのあたりは全部ハルカの意識が戻らないと 回復の見込みは今は何とも悪いが下手に希望を持たせるようなことは言いたくないんだな医者ができる限り手を尽くしている今はただ祈って待つしかね<笑>先輩すみませんが自分はそろそろまだ事故現場に仕事が残ってますんで待ってくれ本庄さん だったなんはるかが事故に遭った場所はどこなんだ何のつもりだあんたが現場に行ったところでどうにもならん。逃げている犯人は警察で追っている。ヤクザ崩れの出る幕じゃねえぞ。おい、本庄言 い, い方。なんと言われようが構わねえ。こんなところでじっとなんかしてられねえんだ。 沖縄にいたハルカがいつの間にかカムロショーに来て事故にあった訳がわからねあいつを引いたチンピラってのは誰だそれ何より本当にこの事故は偶然なのかハルカが誰かに狙われたって言いたいのか 今でもお前を恨んでいる誰かの仕業だとそうだとしたら許さねえ絶対に待ていいだろう事故現場は占領通りのあたりだ今すぐでよければ俺が案内してやる構いませんか伊達さん あたらも悪いな。 ここだ沢村遥は赤ん坊を抱えてこの歩道を歩いていたそこへ背後から黒いセダンが突っ込んでいった車はあそこの地下駐車場から車止めのバーを突き破って暴走したらしい車に乗っていたのは男が一人二十代くらいの若いチンピラ風で親子を引いた後そのまま逃げたチンピラか東場界と中国マフィアが抗争の真っ最中なんてな その関連で無知ゃな運転してたって見方がまず一つあるそれでチンピラが車を暴走させたってことかだとするとそいつは登場界の人間か中国マフィアいやそうとは限らん今のカムロ町には他にも組織が方々から入り込んできているん少し説明する必要があるなまず3ヶ月前 ある一人の中国人が殺された中国マフィア西洋会のメンバーだそいつは西洋会の幹部だが総帥の一人息子でもあった要するに組織の後継者だ名前はジミー・ローその殺しをきっかけに抗争は激化東場会の六代目が逮捕されて一旦収まっていた左が一気に燃え上がった東場会が その地味を殺したのかまだ犯人は分かっていないが少なくとも採用会はそう思っている中国人マフィアどもが街中に散って東場界のヤクザから関係者まで片っ端から襲う機会を狙っているんだ東場界も中国人と見りゃ敵だろうが街から追い出しにかかってるむちゃくちゃだそして今はその混乱につけ込んで 他にも有造無造の組織がカムロ町に入り込んでんだつまり高層で動いているチンピラは東場界採用界以外にも大勢いる沢村遥を引いたチンピラがどこの組織の人間だとしてもおかしくないってことだこれはついでだがな後からカムロ町に入り込んできた組織の中にはあんたのなじみもいる韓国マフィア人言派だ 人 言, 言派はカムロ町に2度進出して登場界に叩き潰されている1度目は30年以上前そして2度目は10年前その時はあんたも登場界と人言派を潰すのに一役買ったはずだなもう随分昔の話だあんたには過去でも奴らは恨みを忘れない登場界への恨みもあんたへの恨みもな 長居するつもりならせいぜい周りに気をつけろ。 ちょうどそこを沢村遥が歩いていた彼女は車が突っ込んでくるのを見て避けることもできずただとっさに子供をかばうようにかがみ込んだそうだクソ そ, そこを見てみろ路面にブレーキ痕が残っている沢村遥を引いた後運転手は車を止めてはみたがすぐにまた車を急発進させただいぶ慌てていたらしい てめえで弾ちまった親子の無事を確かめようともしなかったつまりどういうことだもし万が一の話沢村遥があんたの関係者ってことで狙われたとしたら運転手は彼女の生死を見届ける必要があるんじゃねえかだが今回の場合犯人はその段取りを踏んでいないだから俺が思うに彼女はあんたが極道だった過去に巻き込まれたとかそういうんじゃない あくまでも偶発的な事故彼女はただ運が悪かったんだあんたが知りたかったのはそういうことだろうだがそのチンピラはまだ逃げ続けているんだろうただのチンピラが今時の警察からそんなに簡単に逃げられるもんなのか今も警察は全力を挙げて車の足取りを追っているまだ逃げ切られたとは考えていないところで 気づいてるかさっきからお前のことを見ている男がいるぞうんあの帽子をかぶった男かいつからいた気がついたのはさっきだただ奴のスマホのカメラは間違いなくお前を意識している俺を見張ってるってことかそれともこの事故現場を見に来たかどうする こっちから挨拶してみるぞもし俺にヨガならまず自己紹介させてやるええ現場にいます特に問題ないかとおいえここで何をしてる く, くそ待て 犬ろ なんでであの場所で俺を見張ってた 見, 見張ってたわけじゃありません護衛をしてたんです四代目お前登場界の人間かええ登場界直系の染谷一家のもんです染谷一家ご無礼をお許しください四代目親父からの命令だったんです四代目を陰からお守りするようにって 昨日までずっとカムロ町を離れていたし今日来たことを登場界に知らせてもいないなのに随分手際がいいななぜ俺があの場所にいると分かった自分にはよく分かりませんですが親父が言ってたんですあの場所にいればきっと4代目が現れると何 ?4 代目が大事になさってるお嬢さんが事故に遭われたんですよね 親父からはそう聞いていますそうかならお前の親父ってのは今どこだソメ<笑>一家の総長はどこに行けば会える別にお前が言わなきゃ街中で聞いて回るだけだだが省ける手間は省きてわかりました親父は東場会本部です菅会長代行と会うと言ってましたから 東城海本部かくそまたあそこに行かなきゃならねえのかあの何か俺は東城海の匂いを消すために無所で身を洗ってきたばかりだそっから何日もたってねえのになんてざまだと思ってな